破滅的な考え方でると思いまねします。<笑><笑><笑><笑><笑> ありがとうございます。入店だー。これ二十ぐらいあるだかな、ね。二十三ぐらいもありそうやね。まあ実はね、あんまパチンコはあんま打たないんですよね。っていうのは外れたときに真っ赤になったときに自分の外れ側が打つ の, のがすごい嫌なんだよね。自分の側打つ の, の嫌だからパチンコは全然打たないんだけどね。 あ今日は企、ね、画なんで、最初で最後のパチンコ実践ですね暴走<音楽>を制御することで、純粋な戦闘力へと変換連戦しキャロルへの対抗手段とする<音楽> What? <laughs> まう。左打ちしましょう今1時なんですけど5人の投資額ねキムさんが投資が 15K 釈さんが 16K そもそも分からん3枚目で大輔さんが 25K もう5人で100キで売れてる終わりやうん なあ たま だ, ま だ, まだ、勝機を飛ばすなら、つかみ取れ 俺はステージ60発ターン半分でかぶれてる。 何<音楽> Oh! <laughs> かった あ, あー早いわ、えーとね、現在の時刻が3時半他のチャレンジャーの出玉がつむさんが 18K で126発。 で1100発で、高木さんが 24K で持ち玉なし、うん、大輔さんが不明、えー、現在の時刻が4時半でキムさんが 18K の0発、うんえー、高木さんも 24K の0太郎さんは 22.5 で0 で大介さんは不明で僕が二十七 K の四百発ダメだこれややめまーすすごいねちょっとね昨日ちょっとリスナーさんと伸びすぎちゃってちょっとね完全にね酒やけしてるんですけどあの 今日なんですけど、やっぱね、大阪でね、もうずっと負けたんで、まあ、外そのまま帰ろうと思ったんですよ。だけど、やっぱ画面打ちたいじゃないですか。なので、ちょっと今から、えっ、ー、と、まあ、ちょっと新幹線予約して、まあ、新幹線で急いで帰って、数回まら実践ちょっとお届けしようかなっていう風に思ってるんですけど、ただ前、その前に、これ、これ、これ、大阪市の、あの、太平の湯っていうのがあるんだけど、 あのねスロット打ってたらね、ちょっとねこの剣をね、2枚もらったんで、ちょっとね、これをねあの、消化してから、ちょっと行こうかなと。ちょっとね、ここまでね、尺が何分になってるかちょっとわかんないんですけど、はい、今からカメラの本気始まりますんで、はい、どうぞお楽しみいただければというふうに思います。はい、それでは、行ってきまーす。すいません、声枯れてて。 街にスーツケース持ってくるのは多分俺だけだん、ね。えーえー ああ。 背景がいい うわっ マジで。マジで。<笑>まくった<笑>。これはね、音が変わんないんだよね、多分。多分音が変わんない。そうだよね。 なかったか当たってないなと。うん でこいなー。四ゲーム選択にすむんだよー。え。うわ、すごいですね。今日めちゃめちゃ珍しいものばっかり。やばい。 これも当たりですよ当たってますうわこれめっちゃしリプレイで発見も珍しいわーーうわっうわっうわかったやつ出た一角 無飲み会まであと1時間もう一回行けるやろ20時からごたんなで飲み会なんだよね<笑><笑> よーしもう一回行こうもうきょの予定ね聞いて驚くよ3時間前まで大阪にいてこれスロット打ってでこのあと五反田で飲み会でその後、オールで300秒ランで行くからね<笑>すごいスケジュールよはあほら30分前時間戻したよ さよれてるよポリオさん今日の実践どうでした実践 まあ、でもここの部分は使わないですけど、はい、なんでもなイヤホンもなくなっちゃってありゃー サ, ンサングラスも3時間に1回落としたからああやっぱ二日酔いダメージですねもうもうす全身がもうあれ全身がもう経年、ね、<笑>もう寝かして使えへんのにここまでするっていう<笑>使えへんのにこんなけするサービス精神風邪ひきますよおおさん 兄貴が使えねえよ<笑>